はいどどううももここんんんにちはこんばんははばでででででございますソムダコでござざいいいまますすすすすねえー、とツイキャスはいということで<笑>まあねあのツイキャスと同時配信でやっています。崩壊収録ですねねうん、要は寒寒い<笑>よ い, しょ寒い、ね でしょ。オッケーかな。うん。オッケー。オッケー。怖い怖い怖い怖い。<笑>待ってシャッターシャッターシャッターシャッター。よし、じゃあ。ちょっっててコメントちょっと拾いにくいかもしれませんが、えっ、ー、とまあいてくれると助かります。でしょ。でしょ。でしょ。さ、はあ、い、でちゃんとシートベルト締め ま, ますか。<笑>それな。<笑> 俺の彼女のフさん7 w やめろやめろ<笑>よいしょじゃ あ, じゃあ、えー、ドライブやっていきたいと思いますわしカメラ係よいしょえー面二名様ありがとういや毎度毎度ねこんな時間からドライブしてるからね俺はね<笑>それだ<笑> いや、ツイキャスト、あのー、ツイキャスト YouTube の動画のさ、うん、同時って、まあまあ、暴挙だよね。<笑>結構なチャレンジで、ね<笑>うん。結構なチャレンジなんだけども。よいしょ。<笑>ウィンカー出すたんびによしよし言うのやめてもらえていいですか<笑><笑>いやー、ほんとね。よいしょ。どっちだこれ。これはこっちか。うん、くぬさん運転です。はい、僕運転です。 僕今頑張って教習所行ってます。<笑>それだオッケー！よしよしよし！本番犬の顔何でも無意識考え中の東嬉し泣きする顔3。名前長いのはマンチドリス。車ミストマンさんドリフトとかできるんじゃね。いやできません。僕、そんなにまだね。<笑>そんなにできません。何でも無意識考え中の東嬉し、泣きする顔3。ふぬさん運転できるの？初耳。 運転、まあ、運転できますよ<笑>。ギリギリね<笑>。まああの高速乗っちゃうとテンション上がっちゃってきま で, そうで俺が騒げんの。<笑>バカバカバカ。あやめろ。あ<笑>れ死ぬ。<笑><笑>そうそうそうそう。中野東嬉しがきする顔。三それはやばいダブル。本当だよな。<笑>そうそうそう。やめろってやめろっ て, って。こんなこんなあの。将来高速乗ったら絶対に暴走するの矢印九十キロメートルダス W。 それな90ならね。90ならまだ無意識考え中の吹き出し、嬉し泣きする顔。さあ、くぬさん、そこから大阪雇用 w。いやいやいや、きついわ。何時間コースよ。<笑>きついわ。まあ、ワンチャンあるけどね。あ、後ろだ。あ、よかったよかった。リュッ ク, ュック忘れたら、マジで<笑>。こっから戻るっていう。財布とか入ってるわーと思ってたら。うん、あるっしょ。ある。あるらあ ら, あら、よかったよかった。 <笑>あのこっからソムはのあのらら千千葉ならワン千葉ならワンン、ね、いや<笑>そう w い や, ーやりたいけどね。 ままあまあ時間とかね、うん、あれ体験しちゃうとちょっと楽しかったなーみたいな感じでもう一回やりたくなっちゃうけどまあ、まず一回関東大フ会を挟もうかなって考え、うん、かな関東だねうんしたら俺も行けるしな、うん、で、ミントさんも千葉来ようってことはあれかな 関, 東、ね、関東だからワンチャンあると思うんでそうそうそう前来たら久留、うん、さーん はい、はい、腕作られたそれはちゃんとるねあ印。<笑><笑>お願いします<笑>まあ僕まあそんなにポンポンさんと喋ってないわけではないんでまあまあよかったっちゃよかったんですけどね話振ったらちゃんと返してくれるみたいなああ、うん、でも自分からそんなことないんでしょそうっすねそんな感じになってた、うん 関関東東ががががどうしたたなんんんんんんててててて書いてあるきっっっあささささ<笑>ちょと来のこのっちじゃないよね逆だよ。 あ、逆だな。逆でしょ<笑>この、この中華料理は逆だわ。<笑>あれ、おまわりさんだ。本当だ、おまわりさんだ。どうもー、ドライブレコーダーでーす。<笑>どうもー。おまわりさん、ちーっす。どうする、これでサイレン思いっきり鳴らしてきたら。<笑>やばいね。はあ。<笑>学校周り回るか。<笑>ああ、言っちゃった。<笑>回るわ。ここピー音だね。うん い, い音っていうか本当にお前録画データを渡すわはーいよいしょどっか回れるとこあるあ まあ、でも関東北海ぐらいの時は多分俺がみんな拾う感じだな、ね、えおし、ここでうバックしようかえ、ここ普通じゃねえの大丈夫だろいけるいける ここういういとするからね<笑>実況者と戦れるドライブで来<笑>ーーんのにーー<笑>あっ待って左巻き込み注意してね あ, あ、あいけるわ、大丈夫だいけるっしょ本本犬の顔、何でも無意識考え中の吹き出し、れし泣きする顔オッケーオッケーオッケーあ、一通じゃねえよ大丈夫だでしょうん。いや こ, このはだと思ったわうん、大丈夫だうん<笑>それは、まあ、別に普通にまあまあまあまあ普通にまあ、なんていうの、東京済みって言っちゃってるからまあ、その近くのところっていうことにしといてください、うん<笑> まあこれ動画公開したらバレみんな行きたい行きたい言うけど意外とね 来てみたらね、行くとこないよ。<笑>なんか目的がないとね。そうそうそう。とりあえず東京行ってみたいで 行,、うん、行っちゃうとね。うんうん、そうそうそう。そう。まあまあ困るよ。まあまあね。うん、あるっちゃあるのか。スカイツリーがあるの。スカイツリーとか。あー、顔出しうん、顔出しはまあ暇のある時にやる。<笑>うん、いいね。 っていうか俺さいっつも思うんだけどランドか C か決めたくなくないいや俺ランドそんなに楽しいと思わないからああそうランドってなんかどっちかというと子供向けっていうイメージまあまあまあわかるけどさヤバいオフ会ディズニーホテルあ俺クリスマス待ってて。 ミ ラ, ミラコスター出た出た俺泊まったことある俺みたいなあのー、いやミラコスターみんなで泊まりますねめちゃくちゃ金かかりますけど、うん、1人当たりの料金だうんそれなだってパスポートでやばいもんねあそこうんどうぞどうぞ普通に行くだけでいいよ原付き行っていいよ原付きじゃねえか俺スクーターか何でもいいや<笑>それな 一度 S 実況者ミント万次さん俺全部クヌさんが踊ってくれることを願っていく D 青<笑>それはダメですよ、うん、さすがにえぐがに無エいエグいよね多分10万超えるでしょいやだって2人で10万だって俺10万超えるでしょおごりませんよ絶対おごりませんよディズニーランドはホンにおごらない 自分で払えってなる そ, そ も, さんもそもそもクヌさんがおごってくれるのを期待してるからねそれはぶん殴る<笑>あの骨張ってる超痛い手でゴツゴツするつつ<笑>ゴツゴツする手で殴る<笑>本当にそれはそれはマジで<笑>シャレになんない金額になるからねそれなディズニーランドの2人分はマジでシャレにならないシャレにならないってかもうさこの動画でデータ俺が編集しちゃってもいいいいよなないいよいいよ うの頑張ってそれはあのいつやるかわかんないけどノリだけで言ってる。 いやめさんが来るタイミングでいいんじゃないああまあ確かにあっとねあーラジオはまあ音声だけ音声だけ引っ張ってくるいやちょっとこっちの音声入ってんねんうんそうだから結局そうそう結局そうなのそうそうそう今ねあの 僕の新しく買ってもらったビデオカメラで何でも無意識考え中の吹き出し嬉し泣きする顔あ普通にディズニーシー行きたい WWW それな普通にねオフ会とかじゃなくても普通に行ってみたい<笑>普通に行ってみたいってやつねそうね関西の人はディズニーランドとかディズニーシー行きたいだろうしあの関東の人は関西のユニバー行きたいって思うだろうしって感じだよねうん、うん、物理的に行けないみたいなか、うん、ちょっとね憧れがあるな ワールド行きたいとわらわらああワールドね外国の方ねもしかしてえ待ってあーびっくりした何えー、と思って検査店ってんじゃんと思ったら普通に駐車場係の人だったそうねここでかいからだなあパチンコ屋 そうそうそうそうああ、パチンコ屋、ね、超でかい。香港犬の顔。何でも無意識考え中の吹き出し、嬉し泣きする顔。三、ユニバ一回しか行ったことないけど、そんな行きたいと思わない W。あ、あそうなんだろう。まあ、関西勢はそうなんだろうね。行こうと思えば行けちゃうから。ああ、そういうね。いや、俺は英語できないけど、ソムの方が全然できるよ。<笑>マジで。今、こっから、多分、なんか、英語で、<笑>英語で配信してって言っても、多分できるから。<笑> 夏あたりディズニー行きたい夏は冬はもきついけど夏はもきついな夏夏夏関東深いと一緒にやっちゃうかディズニーランドそれもいいよねまあそれはそ数学はね俺よりできだとって<笑>ソムはそう数学はちょっと苦手だけど数学はできる俺は。 なんでも無意識考え中の吹き出し、嬉し泣きする顔。さ、春か秋がいい。ああ、夏だなー多分。夏だなー。一番現実的な案は夏かな。休み的にね。夏かな休み。夏か な, ー夏かなー、うん。おお、ガンガン出てくんなこの抽象。やべえな。そうガンガン出てくる。最善最善。一応で謎ライブインするんじゃない。それな。あしかも対向車線じゃん。 ポ、う、ポ、ん、ンホン犬の顔何でも無意識考え中の吹き出しうれし泣きする顔さあ夏マジキツイ W マジかそうだよね千葉でディズニーランドっつったら相当近いもんね多分いやでも千葉にも場所によらな、ね、いあー暴走半島あたりとかだったらいやいやいやいや千葉っていうのもあれじゃん<笑>千葉だけどさみたいな<笑>うん ああ、舞浜周辺か。そういうね。まあ、けど、ワンチャン、まあ、一番現実的なのが、東京都内でオフ会やって、そっから、ディズニーへゴーミーみたいな計画はありかな。 それなポンポンさんは遠いよな。だって関西、関西オフ会で余裕で来れる人、うん、余裕じゃなかったもんな。あ、それでも遠いのか。それでも遠かったかな。それな、それな、ほんとそれ、うん。都内だったらワンちゃんだって俺んち泊まればいいし。<笑>それいいの<笑>別にいいよ、俺。それいいのか俺全然どうせ一人暮らしだし。 あそういうね、うん。それ言ったら俺一人暮らしだし久留<笑>さんの家はね狭い狭い<笑>あ、俺も広くはない広くはないけどまあ8人ぐらいだったらギリギリいやそれ広いって言うんだもんいやあのマジすし詰め状態で<笑>ああそういうねそうマジ築地の市場みたいな状態で<笑>それだったら俺の家もワンチャン8人は行けるっちゃ行けるけどこたつとかしてとかやんそうねこたつ 万事さんワンチャンクルさんの家となって YouTube となって売名もあるわらわら売名もある売名かよ<笑>「泊まりました」的な動画を作って参加者の URL を貼っとくみたいな<笑><笑>ワンチャンだなまあ別に全然そういうことしてくれてもいいんだけん。<笑>え関西でしょだったら前の日あたりにさ俺が車出せばよくね お前それ本気でやるの<笑>いやだって交通費きついでしょじゃないとまあ新幹線とか学生組とかだったらさいやワンチャンワンチャン俺も車だそう2台で行って全員乗せてそうねさらってくるっていう手もあるそ れ, それそういう手もあるけどね、うん、それやるかいやーにしてもだなそれやるか<笑>やるか 千葉 の, の, の道路から東京の区の三択まで見んとジェット機で行きますね。うん なんで、うん、なんでジェット機あの、上昇しきる前についちゃう。そんなに、<笑> そ, んなにそんなに金持ちか、ミントさん。かそういうね。予定さえ開けといてくれれば、ワンチャン来ぬか俺が迎えに行くっていうでもあるワンチャンね。ワンチャ、ね、<笑>ンも誘ってね。うん、ミントさんは誘えるよね、はい、全然、ね。ミントさんはもう、関東オフ会だったら全然誘える。 マジで、いや俺はワンチャンところか普通に車出してもいい俺は別に<笑>お前本当に自由だよなぁそこら辺親もフリーダムだしうんってだないや別に自分車あるし い, いいかなと自分の車っていうかうちの兄弟で共有してる車があるあから別にいいかなと思ってベルファイア辺り出せばさかなり乗るで一気の1台で8人ぐらい乗れる、うん、確か レ ン, タカーレンタカーはだるい。まあだるいか<笑>あ。けどあれだよ、ソム関西オフ会の写真見たいもんね見た見た、うん。で、行きたいっつって、<笑>かわいい<笑>騒いでたね、そういやね。はい、ということで、通販2名、えー、計100名超えましたねいやいやいやいや。ありがとうございます。いやいやいや えっと、18分いやそれは知ってるわミントさんはそれ実物だったらガチビビるからえっ、ー、ってなっ て, えって「お前 2D じゃん」みたいな<笑><笑>俺ら 3D の世界にいるのつ、お前 2D じゃん」みたい な, ー<笑>なツーショットしたの？うん2 シ,、ね、ショットしたのうん、したね。 んんんだったぜ、うんんんななななかかかかかねねねねそうそうそう<笑>。 これワンチャン一枠でつくから。一枠ではつくかなうん、一枠でどうするの青、青、青、青、青、青、本当だ。<笑>これ一枠でつくな。だってまだ20分でしょ。あと10分でつくで。そうだね。これどうするスタートからゴールまであれ、動画にしちゃっていいのそうだね。あ、いや。 <笑>途中からスタート途中からスタートして途中で終わろう OK <笑><笑><笑>ありがとうございます何したんだよ楽しそうだろう俺も呼べよ<笑>えけど本当にあにツイキャスの録画見たらやべ え, やべえおもれえってなると思ってあそうだ録画見りゃいいんだなそう録画見ればいいそうだ録画見りゃいいんだ いそうやって再生数稼ごうとするいなね<笑>やけどマジで、うん、っていうかね俺が面白いとかじゃないの<笑>リかもう全員のにかそう俺が全員面白いっていうそ れ, それねそれで、ね、歌, 歌ったらしい らしいじゃんえっ<笑>え、てかさこのさビデオすげえな全然手ぶれないねワラワラそうそうそうそうそういういいカメラを買ってもらえば、ね、超いいよねこれ<笑>コンパクトだし手ぶれしないししかも平行わかるよそう水平かどうかっていうね、うん、傾いてますってうの表示出るしねそうそうそうそう<笑> でもこれ水平に保ってるとね俺ね腕がきついんだわね本本を<笑>それは分<笑>かるそれは<笑>マジかもったいねえマジ聞いとけよもうそれもったいね本本これ人と枠でつかないか<笑>、うん、ちょっと混んでるねちょっと混んでるねあっ e るファンクラブは聞いた気がするぞ俺<笑> 会いたて会いたて震えるねえ震えねえよ<笑><笑>それなお決まりだよねそのネタであれだようちの妹もよく歌ってるって言ってたわであの意味わかんないノリで「<笑>やべえ震えちゃう」ってやってる「<笑>やべえ震えちゃう」って<笑>俺震えるとカメラ入れる<笑>それだ<笑> んそれなそれな<笑>それ な, <笑>それなマジでマジでマジで熟睡してた気がするそのメンツに囲まれて寝てるとかさあのねよく寝れたの逆に<笑>あのねあのね前の夜にね徹夜で大富豪やってたのがダメだったアホ マジさ枠でやってるってなったらマジよもうテンション上がっちゃってうん、<笑>ポンポン犬の顔何でも無意識考え中の吹き出し嬉しがきする顔さ爆睡してたよ WWW それな爆睡かよだって超眠たかったもんあのまあわかるっちゃわかるけどね、うん、徹夜明けはヤバかった徹夜明けのカラオケオールはさすがにねどんなに無尽蔵な体力してても多分無理<笑>俺でも昨日徹夜明けであれだよ久留さん達と忘年会行ったんだよ 言うて寝たじゃん真面目にうんネタ、うん、がっつり今日寝た、うん、それでカラオケオール無理でしょ<笑>あれでカラオケオール考え中の吹き出し嬉し泣きする顔三、うん、顔出しキャスでも寝てたしカラオケでも寝てた W ずっと寝てんじゃねえかそ れ, <笑>それなずっと寝てんじゃね<笑>ええけど終盤起きてあのリンちゃんがあわかるう あの岡ちゃんが「クルさんだよクルさんだよ」って言ったって<笑>俺俺同時に「クルさんだよ」ってやる<笑>自分でやるっていうねそう自分でやってた<笑> れそい中の吹きれなくて死んでた w <笑>それいだ。 実況者トバ万ジさんがクヌさん見つけたんお後ろの車まさか<笑>まさかまさか前の K はそうなのか<笑>お前のダイハツワンチャンワンチャン前のダイハツみたい<笑>これ俺マジであれだわモザイク掛きにかかるわちょっと相当ナンバー映ってるよ<笑>それな うん、看板とか別に一緒。本いるの何でも無意識考え中の吹き出し、嬉し泣きする顔。三、くぬさんわ、うん、ず、W <笑>。くぬさんわず。四百。三十三。いたら怖い、わらわら。それね、ね。千葉からどうやって来てんだよみたいな。ね、いや、ワンちゃんでも千葉からだったら通るで。<笑>ああ、まあ、うーん、けど、まあ、目的地によるか、まあ、目的地による<笑>、うん。千葉からだったら来れなくはない。来れなくはない。 ボンボン犬の顔んでも無意識考え中の吹き出しうし巻きする顔3がクヌさんいたどういうこと<笑>みんな見つけてんじゃねえか<笑>あのあれですか秘密結社なんちゃらの<笑>おう今今出てきた人たちそうかもしんな、ね、い<笑><笑>それはないわさすがにないわ<笑>そういうねうんいるな<笑>いるわそれはいるわ<笑>それはいるわいやワンチャンいないかもしんな、ね、い<笑> どういう、<笑>あの家に置いて電話で答えてるみたいな。ああ、そういうね、なんな面倒くさいことしないし。の人の人の人の人<笑>しょね君はずっと見えてるよ、欲しい。怖いわ。怖い怖い怖い。怖いわ。もう、なんかもうメンヘラっぽいわ、ね。メンヘラっぽいよね。<笑>そのセリフ。僕がずっと見てるからねみたいな。そう。ずっと君のことを見てるよみたい な, たいな、あの確かにね。<笑> 犬の顔何でも無意識考え中の東嬉しがきする顔三 w w w w ワンチャンもうこれつくんじゃねつくねもうそろそろ、ね、でもあとあと4分とか、はい、3分半とかねうわ、んまあ、お互いこの辺地元じゃないしな あ, の あ, あつくなつくか 何でも無意識考え中の引き出しここ右で合ってたっけ合ってなってるそううーんクヌさんどうしたのズボンとかちゃんと履いてた<笑>ちゃんと履いてた<笑>いやあの梅田のまあまあ待ち合わせの定番の場所でそんなことやってたら<笑> 俺, 俺どうなっちゃうのみたいな<笑>間違いなく逮捕でうん米大っき109じゃなくて108にすれば109か<笑>ああそういうね 何のこだわり<笑>何のこだわりなんだろうね1が8って<笑>いやミントさん不思議不思議キャラだわ<笑>不思議全開ですね不思議全開ですわワンチャンここの絵だけで地元の人だったらわかるよねわかるねさん、消費税 WWW あ、消費税ねそろそ ろ, そ, ろそしたら110にした方が良くない未来見据えてそれな<笑>そしたらなんか110番みたいになるけど<笑>超、超超マジレスしてるけどね<笑> やべえい や, やっぱ日本の将来を考えた話をし始めないとね我々ねそういうそういう動画にしていかなければ意 識, 意識高い動画にしてああよかったよかった<笑>あの言ってもらってまあまあ嬉しかったっすよ<笑><笑>そうだ110番になったらついに交番になるそれなあんなでっけい降嫌だわ うわ行かせてくんねえな入っちゃ入っちゃ入っち ゃ, っちゃバイクは危ないわ<笑>バイクはまだ行ってたらマジで跳ねてたぞ<笑>ワンちゃん負けた<笑>俺がか<笑>それなまあでもまあしょうがないよね、うん、人見知りはね人見知りは仕方ないっちゃ仕方ないけど